キンプリ3人脱退発表直前のエムステックでシクストーンズ2人が明かしたキシユータとの距離感ネットでは、キクン、知ってたよね。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。11月4日、ジャニーズ事務所は、キングピンス、キンプリ、メンバーの平野市要、25、キシユータ、27、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 この日は21時からミュージックステーションテレビ朝日系にキング・ブンスが出演し新曲彩りお披露。ただこの時点で退場について触れる場面は見られなかった。この日の番組には同じジャニーズ事務所からシクストーンズも出演し新曲グッドラックを披露していたため放送の冒頭でキング・ブンスとシクストーンズへのメンバー同士が ゼロゼロに言いたいことを発表するというくだりがあった。そこで、騎士はジャニーズ JR 時代からお世話になっているという、シクストーンズの田中いつき、樹里27に対して、デビューしてからあんまり連絡とかもしてこなくて、僕のことを、可愛くないのかなと思っている、とぶつけた。 すると、田中はデビューしてからの騎士は自立してしまい、物足りなくなって別の後輩を可愛がっています、と告白。続けて、もう下手したら騎士の連絡先も消えてます、と冗談を飛ばしていた。それに突っ込みを入れつつ、騎士は手で電話のジェスチャーを作り、後で連絡します、と返す、一幕が繰り広げられていた。さらに、シクストーンズのジェシーから、 騎士は、ご飯行きましょう、と言うんですけど、全然連絡がないんですよ、と暴露される場面もあった。それからおよそ2時間後に発表された騎士と平野、人流児の3人の、ジャニーズ退場。それを受けて、この放送での出来事を思い返す声が、ネット上には溢れた。さっきエムステデストと一緒に出てて、キとゼシーが騎士くんエッピ話してたのに、マジでパニック。 ファンじゃなくて、これなのにティアラさん生きてるタモリさんに騎士君との関係性を聞かれた田中一樹く君が騎士は昔可愛がっていたけど自立しちゃったから今は別の子可愛がっているってコメントをしてた。笑いに包まれたけど、タツ君、知ってたよね。あっつえむすてで、騎が最近、騎士が自立してきてみたいなのってそういうこと疑問符もう次に向かって歩き始めてるの 芸能記者はこう話す。本番中のやりとりにどれほどの意図があったかは知るよしもありませんが今回の退場に関連して騎士さんがもっと海外進出を目指していきたいといった主張をした場面があったそうです。幼い頃から長く時間を共にしてきたジャニーズメンバーですからそういった機微を感じ取ってしまったのかもしれません。彼らなりのエールを送り合っていたのだと信じたい。